はい、こんにちは。名学館小牧新町校塾長の吉沢です。よろしくお願いします。えー、それではね、えっ、ー、と、今日から、えっ、ー、と、少しずつ、えっ、ー、と、動画で、えっ、ー、と、まあ勉強に関することね、えっ、ー、と、各教科で、えっ、ー、と、少しずつやっていきたいと思います。今日、第1回目としてね、えっ、ー、と、数学、えー、M-001 ということでね、えっ、ー、と、まぁ、あ、この001、第1回目が何回まで続くか、ちょっと、 わからないところなんですけど、まあ、えっ、ー、と頑張っていきたいなと思います。よろしくお願いします。えっ、ー、と今日第1回目ということで、えっ、ー、とまあ、うちの塾でえっ、ー、と中学生が一番多いので、まず中学校1年生のえっ、ー、と数学のね。えっ、ー、と中でもちょっとずつ言葉が難しくなってきたなあっていうところからえっ、ー、と始めていきたいと思いますので、よろしくお願いします。ではね、まずね。ええー、と最初。 中学校1年生の最初で一番出てくる単元、正の数、負の数ですね。えー、と正の数、えーと、プラス、えー、プラス、ねえー、負の数、マイナスの数ね。で今まで、えー、と正の数というところだけ、えーと、小学校では扱っていたんですけども、えー、とこの負の数、ねえー、マイナス1であるとか、マイナス2、マイナス3というところですね。えー、中学校で習います。 でその時に、えー、と一緒に家宝、えー、の、えー、効果法則であったり家宝、えー、の結合法則というね、えー、とちょっとなんか名前だけ聞くと難しいなっていう、えー、言葉を習いますでも実際だ、えー、と小学校の時にもあの何気に使ってた法則なんですね、えー、そこのところちょっ と,、えー、と言葉の確認のところをしていきたいと思いますので、えー、よろしくお願いしますまずね家宝、えー、の効果法則、えー、どういうものかっていうと プラス B プラス A というのは同じですよ交換しても同じになるよというのが下方の交換法則で実際に例で見てみると3たす2は5交換してみる2たす3は5答えは一緒になりますよねこれが下方の交換法則入れ替えても前後入れ替えても答えは一緒になるよ はい次、過、え、法、ー、の結合法則。えー、カッコでね、くくったところは、あの、最初に計算しましょうというのは、小学校の時にあったと思います。ね。じゃあ、A たす B を先にやった場合と、B たす C を先にやった場合、答えが一緒になるかどうかっていうことね。あの、文字式だけだと、これ以上できないんでよくわからないですけど、うん、あの、ちょっと数字に置き換え、やってみます。えー、どの数字をやっても、実際は一緒です。 えー、2たす3たす4のところで、まずは前半、A たす B のところね、ここをえと2たす3にしました。で、C のところは4ですね。なので、えっと、A たす B のところ、2たす3は5。2たす3は5。で、プラス4、プラス4、たす4。5たす4は9。ね、答え9。 じゃあ、後半のとこ先に計算すると、3たす4を先に計算すると、3たす4は7なので、2たす7になります。2たす7は9。ということで、前半を先に計算しても、後半を計算しても、答えは一緒になるよ。というのが、この結合法則。これはあくまでも、ね、過法。過法って何だろう足し算。足し算の答え。足し算。 のことを指します。ねえー、と家宝であったり言語、ね、元、え、宝、ー、であったりというものがこれから出てきますけど、まずは家宝の、ねえー、交換法則について説明をしました。えー、と中学校になるとね、えーと、いろいろと言葉が出てきます。えー、と家宝であったり、元宝であったりねあの、その他いろいろ と,、えーとまあ、何々の法則であったり、えー、と定義であったりね。 定義って何だろうというところまたそれの辺はお話ししていきたいと思いますけども、えー、と教科書にたくさん、えー、と言葉が初めに出てきますで言葉が出てきたら必ず言葉をチェックしてください、ね、言葉の内容をチェックそこをね、あのー、よく読まずに、えー、と計算だけやってもあまり面白くないんであのしっかり と,、えー、と数学を楽しもうと思ったら言葉の一つ一つのね交換法則ってどういう意味なのって聞かれた時に自分で説明できるようにね あのするね、あの基本的にはねあのどの、まあ、教科でも一緒なのかもしれないですけど、えーとまあ、イメージとして友達に聞かれた時にあのこういうものだよって説明できる、ねあのー、ことが自分がそれだけ理解してるよっていうことになるのね友達に「え結合法則って何?」って聞かれた時に「あ結合法則ねあの前半と後半をどっち先に計算しても、あのー、答えは一緒になるんだよ」 ってい う, ふうにこうやって例をね、示して、えー、と知らない人に説明ができるということは、自分をしっかりと理解してるということなんで、ね、そこ大事なところなんで、えーと、他の教科でもね、ただ単に暗記をするんではなくて、理解をして覚える。ね、理解をすると自然に覚える。ね、この辺が大事なんで、えー、とそこを意識して、えー、とこれから勉強を進めていきましょう。ねえー今日ま 二つだけ、下方の、交換補足と、下方の結合補足、二つだけ、えー、ちょっと説明してみました。はい、では、これからもね、ちょっとずつ、ええー、といろんな説明していきたいと思いますね。よろしくお願いします。はい、では、今日は以上です。